どうもロマンです。今回なんですけどもハードディスクでマイニングができるチアを調べてみましたハードディスク用のマイニングボードがあるみたいなのでまずその紹介をします製品デザインは表示されないですね仕様はマジックエディションエモリー容量は32ギガと そんなに大きくないですね。その他ソケットが三十二個と M. ドトツ、めっちゃさせますね。 商品画像を見てみましょう、サポート、今すぐ買おう。 押してみましたあれ別サイトに、ね、飛びますねでゴ入ュを押すとちょっとージ読み込み中ですねで完売ってなってますね オせないのでこれはありなさそうですね完売ですしペ、えージも解かないので。 ディスクをマイニングするためにチェアの登録を紹介していきますね。公式サイトでダウンロードします。概要欄にリンク貼っておきますねで。ダウンロードできたらプライベートキーの新規作成をして、できたパスワードを全部メモ忘れるとなくしてときに困るみたいです。続いてプロットタブを押して、 1番のチューズプロットサイズを選びます計32がいいみたいだったのでとりあえずこれにしましたで2番のチューズナンバーオブプロットでは ディスクの残り容量を見ながら選ぶといいみたいですで3番のど こ, こに一時ファイルを保存するか設定しまして4番で最終保存先を選んで完了みたいですこれでしばらくするとマイニングできるみたいですでも調べてみたのですがこちらが ことに1人が勝つ仕組みらしくて勝てないとチアがもらえないみたいでかなりハードディスクの容量がないと勝てないとのことだったのででチアが獲得できないと全然稼げないのでそこで最初に紹介したマザーボードですねこのサイトでチアがどれくらい稼げるか計算してくれます プロット数をとりあえずマックスにしました月で、えー、どれぐらい稼げるのかな、えー、4.74 ドルスラッシュ月なのでこれで日本円にすると5000円ぐらいですね 全然稼げないので、ってことで、チアマイニングはやめときます。ご視聴ありがとうございました。気になった人は、ぜひ調べてみてください。チャンネル登録、グッドボタン、よかったら押してください。では、今日はこの辺にしたいと思います。